今回所要がありまして、韓国の方に一週間来てますで。今日はプサンの方に宿泊しているんですけれども、カー用品とかドラレコのレビューしてるんですけれども、まあ、ドラレコの本場といえば韓国になります。で、私個人的にすごく興味があったのは、なぜ韓国はドライブレコーダーが普及していて、駐車監視。 日本ではあまり駐車監視っていうのが今一つ重要視されていないんですけれどもなぜ韓国ではドライブレコーダーがの駐車監視が普及しているのかっていうのをすごく気になっていたところがありました、まあ、ここ見ていただいても駐車監視ドライブレコーダーにつけてる車がほとんどですでタクシーも何度か何度も今日乗ったんですけれども ドライブレコーダーダが普通についていてますでその理由についてをご紹介しようと思うんですけれども、もう見ていただいてもお分かりいただけるように、この韓国の市場っていうのは、こんな感じで、釜山のこの街の中、今日もう今9時、10時ぐらいになるんですけれども、見てお分かりいただける通りで、もう路上駐車というのが普通に行われているような状況になっていますこれが普通です。 で特に取り締まりとかそういったのも全然ないような状況になってるわけなんですけれどもこういった状況下の中でトラブルを未然に防ごうということで駐車監視が普及しているというのがまず1つ来てみて分かったことになりますでさらにより一層駐車監視について意識しているところがあってここ見てください こういいったものが普通につけられています日本ですと、まあ、ついていませんし、新車の状態とかですとついていたりする場合がほとんどなんですけれども、韓国ではドアパンチによって、駐車監視によるドラレコによって収録されるというリスクを抑えるために、こういったものがつけられているとい、まあ、った状況になっています。 いいいていないんですけれど、まあ、車にももちろん寄ってくるとは思うんですけれど結構ドアパンチを防止するためのものが付いている車っていうのが結構です、ね、多かったりしますが、まあ、テスラとかは付いていないです割と全国の車、まあ、こちら見ていただきますと。 これ、k アですけども、韓国の車ですけども、このようにロアパンチを防止するように、スポンジみたいなものがついています。で、この車もキアの車ですけど、緩衝材がつけられているといった状況になっています。で、このアウディもついています。イはまあ ついてないんですけれど、まあ、車のキャラによってついていたり、ついてなかったりこんな感じです。なので！いかにこうドライブレコーダーによる駐車監視を意識している国であるということがすごくよくわかると思います。この車もしっかりドライブレコーダーが付いてます。で、日本ですと、こういったドライブレコーダー駐車監視というもので。 意識してててドライブレコーダーダをつけいいいる例ととううののは非常にに少なないいが今現状になっていますやっと普及してきたということでトヨタのクラウンから純正採用されてナビゲーションとデジタルミラーとで一体化されたドライブレコーダーというものがつくようになっているんですけれどもまだまだ日本においては ドライブレコーダーの普及というのがこれからであるいった状況になっていますでここも横断歩道これだけの大通りで2車線2車線の横断歩道の通りなんですけど信号がないといった、まあ、状況です、ね、なので結構交通事情が異なるという感じなので結構危ない日本の道路に道路しか知ったことない人ですと、まあ、もちろんこの 車線もギスになっていたりするしこの運転のマナーっていうのが結構雑だったりするっていうのが韓国の道路事情だったりしますあともう一つ面白いのがこちらです韓国ってフルスモークが当たり前なんですよでこの BMW のシリーズもフルスモークになっているのがお分かりいただけるかと思いますこの ミこの5シリーズもフルスモークということでフルスモークの車がもう当たり前だというような実態があったりとかもう一つ面白いのが圧倒的にセダンが多いでかつどういったセダンが多いのかといいますと割と メルセデスベンツとか BMW のような高級サルーンですね。そういった車の路線がすごく多い。あまり日本みたいにチューニングカーとかスポーツカー、そからスーパーカー系の車っていうのはもうほぼ走ってないといった状況です。全くないっていうわけじゃないんですけど、ほぼこう街中で見ても走ってない。まああそこにマ、まあ、セラって走ってますけど、 ほとんど見る例が な, いです掃除機ってなのでほぼこういったサルーン系の車がメインフォードはサルーンの車がメインで韓国ですとジェネシス現代自動車のエサーのジェネシスであったりとかあキアキーヤがもうほとんどそれからサムスン電子のサムスン自動車今なんか潰れちゃったみたいなんですけれどもそういった車がほとんどこれがジェネシス。 になりますこういった高級サルーンがほとんどだとい う,、まあいうのがこの韓国の自動車自動車市場の、まあ、実態となっているということで非常に面白い市場調査が、まあ、私なりに少しこうできたなというところで、まあ、目的はこういった市場調査ではないんですけれどもトラブル関連の仕事で。 まあ、あるメーカーさんの視察にしに行ったんですけれども、まあ、それに伴って、ドライブレコーダー、どういった使われ方をしているのかっていうところが、私、個人的にすごく気になってくるところだったんで、まあ、皆様にも、ですね、まあ、ドライブレコーダー、ーダーこれから導入するということを考えてらっしゃる方にも、非常にこういった定点観測の中で、まあ、違う国の道路事情の中で、 韓国なんかは非常にドライブレコーダーの普及が進んでいるわけなんですけれども、どういった状況下でドライブレコーダーというのが有効的に機能してくれるのかという、1つのサンプルということで、今回、韓国 の, この市場、自動車市場の実態についてご紹介ということで、今回はさせていただきました。ままたた面白い内容がありましたら 動画でご紹介していきたいと思いますまた次の動画でお会いできることを楽しみにしておりますそれでは失礼をいたします